ということですねいやーもうね、暑いですね、本当に暑くなってきまして、まあ、僕はあの家から出ないんで、そんなに暑さ感じてないんですけども、もクーラーガンガンだし、外 出, 出たくないし、だからね色白いなですよね。 <笑>ということでですね今回はあれをねやりたいと思いうの思考シリーズちょっと元気を出しながら今回はね思考の酢豚酢豚って色々作り方があってタレとかも黒酢だったりケチャップだったりするっていうのもあるんですが今回は他でも作りやすいようにケチャップを使った甘ンにしていきたいと思いますこれ僕どちらかというとタレがうまい人なのでこのタレを覚えていただければなっていうふうに思いますポイントを説明しながら思考、まあ、シリーズですからねこれができたらもう我が家の酢豚これっていうようなだけで、ね、酢豚の決定版これをやっていきたいと思います リュウジのバズレシピじゃあ材料説明いきたいと思いますまず豚肉とんかつ用のロース肉ですが酢豚でゴロッとしたお肉の方が美味しかったりするのでこういうお肉を買ってください厚み的には今 1cm ぐらいのものをですねで今回 300g 使いますお野菜ですねピーマンが今回ちっちゃめの4つで 120g ラム。人参が 100g 玉ねぎが 120g にんにクが1かけ 5g あと卵1個あとね調味料ご家庭調味料僕はあのなんか調味料とかをボトルからビーってやるのが好きなので今回ここに用意してないんですけどもあの画角にも入んないし概要欄に全部必要な材料載ってますんで概要欄見てください概要欄の1番目に出てます ね、えっと今回2本立てになります思考シリーズなんですけどもちょっとねその前にだいたい僕って一度が1本なんですけども今回ね2本やっちゃうんです皆さんこれ特別ですからねこれね最初にご紹介するこれもね思考シリーズ思考のハイボールっていうのを作っていきたいと思いますえジョッキを置いてくださいやっぱりね豪快さですよね何が思考かっていうとやっぱ豪快なハイボールがいいですからこれポイントなんですけどねこれこの氷雑に入れてください あのこう今からもう飲むぞっていう感じがねしてくるんでねえー、今回シーバスで試行になっていきますお好みで大丈夫ですはい自分の思ったものが思ったウイスキーが試行なのでソーダですねはい余ってるソーダだからあんまり炭酸残ってないそしてここで前日の余りのりレモンです、ね、全然試行でも何でもねえじゃん<笑>でも僕にしてはもういつもレモン入れてないので でも入れることによって思考になるんだよねはいそして自らを思考にしていきますあ最高皆さんそれでは思考のリュが思考の酢豚を作っていきますえ、決してシーバスリーガルのプロモーション動画ではありませんはいまずね玉ねぎを切っていきます玉ねぎねこうやって剥がしてくださいはい全部ね一枚一枚剥がす酢豚に入ってる玉ねぎってこういう形してるんですよでこの方がね甘酢が乗ってうまいんです、ね で、剥がし終わったら、で、これはね、これをね、こうやって乱切りにしていくちょっと大きめ一口大ぐらい、薄くて、薄いのでね、えーと、全然食べれちゃうのでねさあ、玉ねぎはこんな感じで、切る終わりにして、で、人参、こう半分に切ってこんな感じで、斜めに切ってます、ね、で、厚さはね、五六ミリぐらいですかね んん手で結構ね火が通るのが遅いのでこれぐらいの大きさに切っていきますはいこんな感じでピーマンも切っていきますピーマンはね全部ねあのこの、えっと、ヘタこうやってね押し込んじゃってくださいねここね押し込めるとこうやって半分に切った時にまあ、すぐすぐ種が取れるっていうねはいでで種ね多少残っててもいいですも種もうまいから でこれえー、4等分ですね1個ね他のピーマン料理だと僕種も綿も全部使っちゃうんですけども今回は使いません四コシリーズのスプーダなんでね種の食感が邪魔に感じることもあるので最後ににんにくですねにんにくはねみじん切りにしていきまーす炒めるんでね目はね取ってくださいね目はね焦げやすいのではい、えー、そしたらまあ、こんな感じで、えー、切り込みを入れていただいてょっとねこれで、まあ、粗みじんに で豚肉、今回ね、厚みのあるとんかつ用のお肉を使います、一口大ですね、僕はまあこんな感じで切って、たいこんな感じで、こんな感じで、100g ぐらいの、8等分とかですかね、これをやっていきます、これ10等分にしました、こんな感じこれがね、お肉感たっぷりの酢豚になりますんで、これはね、ぜひね、やっていただきたいな 普段中華料理なんですけども中華料理っていうのは仕込みが全てなんですねこれからね仕込みを完全にしていくんですけどもピーマンの種が邪魔だと思って食います食品ロース撲滅なのでお肉の下ごしらえからまずやっていきましょうかねここねポイントになってきますここにボウルに入れます卵入れちゃいます 酢豚にね、下味に卵を使う酢豚の甘酸の衣を乗るのとあと豚肉は柔らかくなるからです、はい、お塩大さじ1 4分の1ちょっとしっかりめに味を付けますあと胡椒ですちょっと強めにここでですね片栗粉ですね片栗粉ねちょっと<笑>びっくりしないでほしいんですけど大さじ5入れますこれが、ね、非常にいい衣になるんです 肉の下地こんな感じになりましたそしたらですね合わせダレを作っていきます砂糖大さじ1シャンタンですねシャンタン これね、ソーミシャンタンの代用品なんですかってよく聞かれるんですけどウェイパーでもいいんですでウェイパーもなければ鶏ガラスープでもいいんですけど培養使ってくださいただね僕自身正直ね鶏ガラスープを使ったことないあずっと練りスープなので保証できません皆さんで調節してください調節したくない方はウェイパーかソーミシャンタン買ってくださいお醤油小さじ1半お酢があっもうお酢なんかいつもいっぱい出るこれ そして小さじ2ケチャップがめっちゃ入りますねケチャップね大さじ5入りますねこれねへえー、もうね僕ね昔作ったレシピなので忘れちゃうんですよこれねこれね多分ねまあ僕もちょっと覚えてるんですけどケチャップのフルーティーさを生かす酢豚なんですね今大さじ何杯入れたっけ今2入れたこれで 2? これで2かおーびっくりしたこれねたまにね危うく忘れちゃうんだよね こういういと動画だと見返せるからねね最悪、ね、345まあ僕何でこんなに入れるかっていうとまあ、中華飯店とかもそうなんですけどもちょっとねフルーティー感を出したいんですね酢豚ってねだからいちごジャムとかマーマレードとか入れるお店もあるぐらいなんですよまあ、ただそういうのはね な, なかなかご家庭にないと思いますんでケチャップのフルーティーさだけで今回は作ろうっていうところですねはいそしてお水お水ね大さじ3 えー、と片栗粉小さじ1これとろみ漬けになりますでこれを混ぜて合わせ調味料を作っておきますえこのフルーティーだれとんでもないうまさですのではいこれねあの分量守ってね作ってくださいねこれでやっと下準備できましたはいちゅうことでですねやっていきたいと思いますフライパンに油大さじ3入れますあのかなり多いですスープ卵でこれぐらいかな中火ぐらいにかけましょうね でまずね、お肉からやっていきますお肉炒めて取り出してます中火で、えー、油が温まったなと思ったらですね肉はこうやって一個コツちょっとね離しながらやっていきますままあまあ、離しながらっていってもまあ結構くっついちゃうんだけどあとで箸で引っ張り出せばいいんででね全面はね、カリッとカリッとやっていきますちょっとね火強めましょう中火から強めの中火にしました そうそう片栗粉がねめっちゃ入ってるんでねこれねすぐねカリッとなるんですよフリットみたいになるんですこれカリッと全体を焼いていきますよあと で, でも火を通すんですけどもここでしっかり火を通して揚げちゃいますこれがねあとで、ね、作る甘酢だれをですね非常にね吸い込んでねうまくなるんですよこれそうそうそうそうこんな こ, こ, こ, こんな感じでそこそうこんな感じん で, で油も多めですこれ油結構します 中はね、油が命なので、な い, でくださいで全体的にえっと思、ねね、いますけどバットにこれに入るもれなであとは、ね、熱で通てっきくるのでいい色んなやつから揚げていきます。 ストでうまいでこのまま炒めていきますまた中火中火にかけていきます野菜ね、えー、と入れる順序があります硬いものから入れていくのでまず人参余った油でやっていいですからねあピーマン入っちゃった、ね、人参がね一番火が通りがね悪いのでこれね油通しをしているんですね油 をつけるのと同時に火を通して柔らかくしていくんですね2分ぐらいちょっと炒めましょうかこの薄さでもね、えー、とちょっと歯ごたえ残るんででもちょっとね人参歯ごたえが残るぐらいの方が美味しかったですこんなに感じのねいい米焦げ目がついてきたらそしたら玉ねぎです<笑>もう酔っ払ってんのかまあまあ落ちたら 洗, 洗えば OK それも こんな感じで火をたまねぎはちょっとしなっとさせたいので、ちょっとここでも、1,2 分ちょっと炒めていきます大ぶりのね、玉ねぎもね、これまたうまいんですよね、だからね、結構ね、この酢豚っていうのは、野菜がね、たっぷりとれるんです。 僕ね中華が一番野菜が美味しく、まあ、食べれる料理だと思ってるので中華はすごいですよ、ね、中華ってどんな国にもあるんですよ僕あの昔20カ国世界一周したことがあるんですけどもその時にねどこの国でも中華ってあるんですねでどこの国で食ってもうまいんですよ、ね、中華ってそれぐらい完成されてるんですよどこの国のどこの人たちが作ってもうまいんですよ 和食とかはね作る人の腕に左右されるんですけど中華はね作る人の腕にそこまで左右されないに調理法が確立されてるんですねこれはね非常に興味深いというかねで、えー、玉ねぎもちょっと好きとしなくてそしたら 玉, 玉ねぎです玉ねぎじゃないピーマンです 今はね、ちょっと歯ごたえが残っても美味しいので、この作り方見てるとほんとちゃんとやってますね今日ね。ピーマンをねちょっとねしなった方があの苦味がね消えますんで、ね、僕苦味大嫌いなんで、えー、苦味を消していきます。ピーマン嫌いなんで、ね、ピーマンも人参も嫌いです。玉ねぎはそうでもない。 なのので、炒めてて野菜の味を殺していきますこいつらはねあの味はいらない食感だけが欲しいピーマンがちょっとせかってちょっとしなっ と,、えー、としてきた水気出てきたなと思ったら思ったらですよこのタイミングでニンニクなんですはい最初にニンニクを炒め続けてる焦げちゃうのでこのタイミングでニンニクを炒めすでね香ばしい香りがねすぐ立ってきますあの、フライパンの温度が高いのでそうしましたらここで さっきの合わせだね。よーく混ぜてください。カタクが入ってるんで。はい。そしたら、ね、ひかさず。マリックあ。そうですね。はい。これで、えーうん、少しね煮詰めていく。 一瞬ででなったでしょこれケチャップダレね結構酸味があるのでちょっとね酸味を飛ばして甘さを残していきますただねそんなに煮込まないで大丈夫いやいやこのいやこのスメルがねこのフルーツでスメルがうんたまんないよね 色のコントラストこれが酢豚の醍醐味ですよこの赤と今なんかとこの玉ねぎの白い部分とこの甘酢と肉の赤、うん、これがさ重なってさすっごい美味しそうに見えるでしょフライパンにある状態でもそれでは完成しましたの、ね、で盛り付けていきますタレ入れてからほんとに数分でね12分でもう全然できちゃいます 色合いがいいよね酢豚の醍醐味ってっ僕ね色だと思うんですよね美味しそうですね非常に今回ね酢豚は34人前で設定してますんでちょっとね盛るのは加減しますということでこちらでですね至高の酢豚の完成でございますそれではですねできましたので早速食べていきたいと思いますいただきます ちょっと思考のハイボールがなくなりましたハイボールを作っていきたいと思いますシーバスシーバスないじゃんジャックダニエル召喚ジャックダニエルあんなあったのにもうこれはハイボール合います甘くて脂っこいもんはハイボール合うんですよねじゃあいただきたいと思いますいただきます う, うまい肉はね厚切りなんですけども柔らかい肉だけだとね甘酢唐揚げみたいな感じなんですけどもそこは酢豚なんですよね野菜と一緒に頬張るんですようんくわうま ごめんなさいもう何度も言うけども俺の酢豚一番うまい何がいいって野菜がうまいんですよねこれね豚もちろんうまいですけね油通しした野菜がねすごく歯切れがよくて美味しいしかもねこのねあの結構濃いめのタレにつけてあるんですけどもれ野菜がね濃いめのタレにちょっと緩和させてくれるんですよねうんあったまらんでもねもう最近思いました 試行シリーズって僕がマジでうまいと思ってマジで好きなものしか入れてないんですよえそれでしょっぱな飲むじゃないですかだから後半ベロベロなんですよね大体みんなもうあこれなんか試行シリーズ最初にやったんだなって思って見ていただければわかると思いますだってうまいんだもん最高においしいこれちょっともう一ししっかりしてくださいに このとろみのついた、ね、フルーティーなケチャップ甘酢ダレがですね豚と野菜にめっちゃ絡むんですよねだからどこを食べても味がものすごいのってるんですよこれはねご飯もいけるぞ僕なんかは酒飲みなので、ね、このまま飲んじゃいますけどうますぎるちょっと果たして世に出してよかったのかっていうぐらい、うん、ずっとこれを食べる動画を撮りたい 次の動画行きたくないんですけどもちょっと次の動画行くかほんと好きほんまうまいわ下ごしらえの時間は結構ありますけどもゆっくりやればね難しいもんじゃないと思うんですねこの作り方を覚えたらですねもう今までのスープさんに戻れないんじゃないかなっていうぐらい本当に美味しいですなので皆さんぜひ試してみてくださいドラゴンのねあの今日のこの動画おいかがでしたでしょうか 僕はいつも思っておりますこれが人々の心にどう映っているのかをあのー、まあでもねやっぱりもう人間はもうこういうことだと思うんですよね自分楽しめることをみんなでやってたらいいかなというふうに思いますよねうん僕は好き勝手自分のやりたいことをやりますその結果皆さんがあのおいしいもの食べれたら僕はいいと思って ということで、いい感じに、あの、これからもやっていきますどうぞごめんよろしくお願いします。